えっと、ストレスを感じる瞬間は違うなって思う話をずっと聞かされること、えっと、ストレス発散方法は三歩かな65モットはできるだけ良質なものを<笑>かな座右の銘は自分のフィーリングで考えるとか人生で一番楽しかったことあんま楽しかったことってないかな68 人生で一番幸せだったことは、うーん、あんまりないかな。六十九人生で一番辛かったことは、ええー、もう何回も、もうなん、何度も挫折してますから、私。七十番目、人生で一番悲しかったことは。いやー、うん、毎日悲しいですよ、毎日悲しいから。